ステップ3、三次元の波の方程式。そして、今までの話してた平面波は、まあ、進んでるんですけれども、形とか振幅とかは変 わ, って変わりません。そして、これが、まあ、一般 な, な、じゃないんですよね。そして、どうやって変更するになるんでしょう。そして、えっと、まあ、 1次元にはそういう場合もあったんですけれども、あのこういう簡単な数式になってる ん, んですね。まあ変微分なんですが、えっと、dx、partial x 事情の partial 次乗 ψ イ, イコール v 次乗分の1の、えっとまあ、時間の変2回変微分なんですよね。そして左側が、まあ x によっての変微分なんですけれども、右側が t についての変微分になって、それ の, のと関係が、まあ、v の次乗になるんでしょう。そしてこれが ψ イコール、ψ xt が、それが簡単な解決なんですが、とそれ が, ができて、そしてそれがどんな、これが どんな条件で で, ではこういうふうに合わせるようにはなるんでしょう。まあ、3次元の場合には必要なんでどうすればいいか。じゃあ、えっと、条件としては、例えば何、その方程式、その数式は何をやってもらいたいどういうふうなことは表現してもらいたいんで。まあ、デカルト氷表によってそれが、がまあ、 XYZ 軸の方向としてはそれが変わりはありません。それについてはシメトリックにはなってほしい。そして、そういう表現だったら、簡単には考えると思いますけれども、右側は1次元の方程式と一緒なんですけれども、2回の変微分かける V の事乗分の1なんで、まあ、2回の X 変微分、プラス2回の Y 変微分、プラス2回の Z 変微分がそれが足し算すると、その形になるんでしょう。そして、これが書くののちょっと難しいなんで、まあ難しい、難しいというより長いんですよね。いくつかの記号を書かなければならないので、 こういうシンブルを使いましょう。この逆さま の, の, の三角が、がまあ、この記号は del、えー、または nabla と言いますけれども、これが Laplacian 演算になります、ね。Laplacian 演算そして、これが書きやすいなんですけれども、英語 で, では nabla または del と言います。 3次元に書くと、数式はこういうふうには簡単には書けるようになります、この方程式。右側は、まあ、いつもは一緒なんで、2回の時間変微分かける V の事情分の1。で、と左側がそのラプラシアン演算子事情。 かける際に、そういうふうにいくでしょう。イコールでしょう。そしてじゃあ、えっと、まあ簡単 な, なあの平面派でちょっとそれが使えるかどうか、耐えるかどうかをちょっと見てみましょう。数式 は, はこんな形で、これが先のステップ、先のステップには開発した数式なんですが、 そして、この、ラプラシアンの演算子を2回かけると、とそれが、まあ、こんな形になるんでしょう。Psi r,、ね、t になるんですね。そして、まあ、これが、イクール、kx 事乗 ky プラス ky 事乗プラス kz 事乗かける Psi x。Psi、まあ、今回は x じゃなくて、今回は r でしょう。 ψr v e c t マテ t にはなるんです。そして、これが、マイナス k、これが最初 の, の k、あと k sub x, y, z じゃなくて、k の変数としては、k の事乗かける ψr, マ t。そして、この数式は、まあ、続いて、k イコール、えっと、 V 分のオメガに入れると、とこんな感じに入れて、そしてこれが一緒な に, にはならなければ な, なりませんが、えっ、ー、と、こういうふう に, には、この条件を、えっ、ー、と、満たす、満たしているでしょう。さて、もう少しあの汎用 な, な、えー、と波なんですけれども、サイン波だけじ ゃ, じゃなくて、 もうちょっと汎用 な, な, なと平面派、ね、にすると、まあ、fxt、それ が, が波の形なんですが、まあ、sin kx パ l u s ωt。これ が, が普通のノアと sin なんですけれども、こういうふうには、まあ、複素数に使うとこういうふうには使えるでしょう。そして、これが、あの、数式はこんな形になるんですが、これが、 えっと、f イコサインなんとかにすると、こういう数式にはそれを入れ替えるだけなんで、まあ、時間によって2回変微分にすると、それがマイナスオメガ事情 F なんで、1によると、まあ、2回 X についての変微分にすると、マイナス K の事乗かける F ですね。そして、 この条件を満たすべきでしょうかこの満たすことは必要でしょうかまあ実はそんなことないです。もうちょっと汎用な波にする と, と、この F は基本的に何でもの関数 な, な, なんですが、この the p l a c i a n 演算子事情にすると、それが V2 分の1の2回の時間変微分にすると、数式はこんな形になるんで、これが何が必要なのか、どんな条件を満たさなければならないのか、この F の関数は、こういう数式、この数式に入れたいので、少なくとも 2回は微分取れるようにしなければなりません。そしたら、それが一つの条件です。まあ、これが、えっと、f 括弧 k.r で、これが k は進む、波の進む方向のベクトルなんで、r はまあ3次元の空間のどこでもなんですが、それが、えっと、拡大する と, と、 ψr,t equal fkxx plus kyy plus kzz minus ωt にすると、まあ、こんな形になるんでしょう。これが u と呼びましょう。そしたら書きやすくなるんですが、えっと、この長い表現じゃなくて、簡単には u を書いて、それが、まあ、自分の手には使わないようにはなるんでしょう。 これがまあ、この場合だったら、まだ F は基本的にそれ が, がえっと定義にはしてないんで、この条件はどうなるんでしょう再2回には変微分の時間によって、あるいは Z によって、あるいは Y によって、あるいは X によって、それがどうなるんでしょうまあ、この U 入れて、 2回 x 変微分にすると、まあ、それが、えっと、1回の変微分を、それが、x、1回 x 変微分にすると、もう1回 x 変微分にするでしょう。そして2回になるんですが、まあこのところには、それの x の代わりに u に入れると、これが u を x によって変微分にするとと、まあ、そして f を u によっては変微分にするとと、まあこれ、この partial u と partial u のところには、それはまあ簡単には消せるがことには、それがまあ簡単な書き方なんですけれども、そうすると kx, x 変微分の u 微分の F にはなるんでしょう。これがもう一回にやると、とあのもう一回拡大にする と, と、かける u 微分の u 微分をつけると、と、まあ、簡単にはこういうふうになりますが、それが KX 字上の U の変微分2回目にすると、と F。 F の関数です。そして、まあ、Y は一緒だし、Z は一緒だし、ね、T は、それ、T は, はあのオメガになるんですが、Z だったら KZ の, の事情 と, と、Y だったら KY の事情になります。そして XYZT、X、Y、Z、T は同じ形にはなるんですね。で、これが、その U に入れると、それが楽になります。 そして、これが最初 の, の波の方程式に入れると、こんな形になるんですが、K の二乗引く V の二乗分のオメガの事乗かけるまと F を U については2回変微分にすると、それが0にしなければなりません。そして、これだったら、あの、 解決、その数式、方程式には合うようにはなりますからこ、この F の関数は使えるようになります。これが、えっと、V イクル K 分のオメガの場合には、これが、えっと、簡単には0になるんですが、そして F は何でもで結構です。